オスオスちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。面白いこと見つけた2というコースですね。見てみましょうじゃないか。1も気になるところだな。えめちゃめちゃ簡単じゃないはあ、え全部ある ということは、あ、一番右、ギリギリで届くのかなふわーしゃーあ、ギリギリ届かねえのか。ということは、あの青袋だな。これ乗れるか。なんかある。ツタがある、ツタが。ツタがあるんだ。やべ、落ちた。は<笑>いやー。気づきの問題ですね。お疲れい。5月の20日にいただいたコースです。 これちなみにスタートレンドすらめちゃめちゃ簡単です OK ほっまたよけんのかあー反応できなかったーよーしそっかドアのとこにいるとファイヤーで死ぬようになってんだなー これまだ続くのかなら中間くれねえか。ああよしオッケーおう、中間あったーよかったーえ、なにこれ オッケー今回は3つだけだったかうわーやりすぎおお大丈夫だったあれさよく見たら雲のとこ上から行けそうじゃない無理かなジャーニー・トゥー・アー・ジム・バトルだそうですまいりましょうジム・バトル 旅旅、旅しちゃいますかだ、ったお不思議だねかいいよいしょーうわ当たったと思って今お<笑>不思議だねがつたのぼるとなんか変な感じするなどっち向いてんのかよくわかんねえなじゃあとりあえず上あ上しかねえじゃん 今度はゼミガメになるのか。うわー、速攻取らえた。今度はうーわ、プークープク途中しちゃったいい。いやー、落ちる。あー、食らった。プクプク途中する前に取れ。オッケー。こいつ踏めるよね。オッケー。あー、取らえた、でも。デブロス怖えー、今怪しかった。あ、これ事務船なんだ。 ポケモンだだったんだねまあポケモンだったけどもここはマリオなんだな不思議な絵でいくかゼニガミでいくか服じゃピカチュウでいきましょうかあかわいくないこのピカチュウ<笑>タンタンタンタンタンタンタンタンタン<笑>タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンンタンタンタンタンタンタンタンタ ビバイヒーに似ているお土産ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポたポッポッポッポッポッたッたッたッたッたッポッポッポッポッポッポッポッポッポ<笑> <hör Laur> <笑> <governors> リヴァイヘイ兵ョウに似ている潰れてるタッタッタッタッタッタッタッタッタた<笑>煽ってたッタッタたたたたたたたたッんッタたたッタッタッタッタッたッタッたッタッタたタッたッタッたッタッタたタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ こいつ倒そう。タラちゃん、タラちゃん。タンタン、タラちゃん、タラちゃん。あ、ここにいれば多分早い。うん、ですね。今、なかったね。はい、オッケー。はい、お疲れ。行く行くー。不思議だねで行くー。ゴールかなイェーイお疲れマジで マジですかあーびっくりしたーでも20秒でこの確率ってことは相当難しいんだろうなトリッまりマリオシェルダッシュシェルダッシュ、うん、当てるのか、うん、なんかできてるな<笑>なんかできたな適当にやったら。 あーここはあれか投げなきゃいけないのかおなんかいけたぞえー、どういうこと全然わかんねえよ よいしょ !OK! では、これがラストかな当たらないのはどっち Which is s a f e クエスチョンが全部で8つあるのかな ?Which is safe? どっちが安全かあっ、はいはいはいはい。 ギミック的にいけるよっていう方かいけますいけますそういうことか棘の方は 0.8 だけどキノコと組み合わさった時はどうかな多分こっちかなですね3問目どっち来ても大丈夫だよねどっち来ても大丈夫じゃないこれどっちもセーフじゃない イカのほうはんでダメなんだろうイカあれ当たり判定だって踏めるよねあれえどっちも大丈夫じゃんブーツ踏んでるからダメとかあるのかえ違うらしいただちょっと待ってダメだどっちにしても死ぬから今はいけないけどあ行けるか行けたか えー、なんでわっつわかんないなんであっそうかあの安全かどうか安全かどうか安全な方はどっちかどう考えてもこっちだよねうわえー、なんで え待って思ったなんで上が安全なんだえー、意味が分かんないよねえこれは踏めないからか踏めない方が安全なんだ踏めるか踏めないかの話なのかなこれだと踏めちゃうのあ踏めちゃう あ, あ、そうなんだこれは安全とかっていう政府にまぎまぎ割らされない方がいいねこれは踏めるか踏めないかで行っちゃっていいんだメットは踏めないんだボム兵は踏めるのにメットは踏めないなんでなんでだチョロプは踏めるらしいですえー、納得いきませんねこれね なんで<笑>でっかいやつの踏めるやつと踏めないやつがいるんだ。安全じゃなさそうな方行ったらなんか正解な気するな。踏めないんだ。いや、これは当たらないんだ。へー。あー。なんとなくこっちの方が安全な気する。おー、こいつは踏めねえんだ。なんかどうも。 この履き物系は安全らしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオス。